け取る。 は目もかそよぐ風の歌そろそろ日暮れださあ帰ろうか近くの暮しのスランバー落ち着く居場所は今日も変わらないモラルはない今はフリーダムゆっくりここもまどろみに染まる終わりなき旅つむスランバー 今、まあ、で